どうも皆さんこんこにちはキュンです今回は今僕の後ろにあるこの2つのテントを紹介するんですけどもこの2つのテントポートランド発祥のアウトドアブランドポーラーというメーカーのワンンンンンンママテテテトトトとテントとツーいうテントですポーラーのテントにはこの2つ以外にもたくさんカラフルなものがあって目立つテントになっていますということでこれからこのポーラーのテントを詳しく見ていくんですけどもいやまずポーラーってどんなメーカーなんて思う人たくさんいると思うんでまずはポーラーの紹介を少しだけしたいと思います。 ポーラーはアメリカのオレゴン州のポートランドで2010年に生まれたブランドですポートランドで検索するとアメリカで住みたい街ナンバーワンと出るぐらい人気の街で外区は通常の半分の広さで作られており歩いて暮らせる街として設計されていますそのためアメリカでは珍しく車よりも自転車や公共交通機関での移動が盛んな街として知られていますポーラーはサーフィンやスケートスノーボードを扱うストリート系のブランドです 車ではなく歩いて過ごせる街だからこそ生まれたブランドなのかもしれませんねこのポーラーもこれから日本でいや世界中で人気になっていくブランドだと思いますということでポーラーとは一体どんなメーカーなのかという紹介でした早速ですがそんな波乱万丈のブランドヒストリーを持つポーラーのワンマンテントとツーマンテントを紹介したいと思いますこの動画ではこのワンマンテントを基本に紹介していくんですけど動画の後半にこのワンマンテントとツーマンテントの比較動画もありますということでまずはこれらのテントの特徴をさらっと紹介したいと思います 一つ見た目がとにかく派手です茶色や緑色などをアースカラーの多いキャンプ場では目立つこと間違いなしでしょう色の種類はめちゃくちゃたくさんあるので、ね、気に入ったものがあると思います2これらのテントの大きな特徴はこの入り口の形ではないでしょうか一般的なテントはこのように冠音開きやカムポコ型のものがほとんどですがポーラーのテントは長方形の形でクリネーりぬいたかのような形をしています サイドの姉妹はこのようにシュッとした形になり、フライシートのデザインだけでなく、テントの形も他とは被らないかっこいいデザインです。3. もう一つの大きな特徴がテントなので天窓が付いているということです。ワンマンテントには1つ、ツーマンテントには2つの天窓が付いています。天窓については後で詳しく説明します。4. このテント、屋根に2本のポールがあります。このサイズのテントでは1本のポールがあるのは珍しくないですが、2本はまあ珍しいと思います。 2本あることでこれ本当に1人用テントなんてくらい広く感じます5インナーンテントの屋根が可愛いということです赤と黒のチェック色の春色だとこんな感じ黒だとこんな感じでフライシートをかけない状態でも可愛い見た目をしているんでカンガルスタイルで使う方にもおすすめです6付属のペグはアルミ製でオレンジ色でポーラーのロゴが入っています しかもなんと長さ 23cm と長いものが付属していますこのサイズのテントの付属ペグはほとんどが 14cm か 18cm のものですがポーラーは長いものが付属していますペグが長いと抜かれな場所でも奥まで刺すことができるのがいい点です7補修パーツが付属しています黒なら黒色が春なら春の生地が付属しているので破れた際の修理もデザインを損なうことなく行えます 8つ目の最後の特徴は自立式のテントなのでシボフの上でなくコンクリートの上などどこでも設置できるということですボッテントの弱点や知っておくべき点は5つありました1つ目はスカートが短いということですこのようにテントをピンと張るとスカートがほとんどない状態になります2つ目はフライシートの接続が面倒だということです多くのテントがインナーテントフライシートの接続にバックルやゴムフックを使用していますしかしポーラーのテントはフライシートもこのようにポールに接続します 3つ目はこのテント別売りのポールを使うことで屋根を作ることができますしかしポールを刺す部分はただの輪っかでありはトめがされていません、まあ、輪っかでも全然ポールを立てることはできるんですけどはト、まあ、めの方が組み立てもしやすいし安定もするかなと思うんですけど、まあ、ここも一応知っておくべき点かなというふうに思います4つ目は天窓についてです天窓は太陽の光の当たり方によっては外から中が見えてしまいます まあ結構ドンピシャで太陽の光がテントの中に差し込むような感じにならないとテントの中は見えないんで、まあんまり気にならないかなというふうに個人的には思います天窓については後で詳しく説明します5つ目の弱点は収納袋が小さいということですロロケンは一応キャンプ系 YouTuber なので、まあ、ありとあらゆる形のテントの設営撤収に慣れていますがこのポーラのテント適当に畳んでは袋に入りきれなかったです意識して空気を抜きながら畳んだり バラす前扉を閉めておいいたりり必要がありますととうことで、ね、ポーラーの特徴をさらっと紹介したので早速テントの方を詳しく見ていきましょう収納時の大きさはワンマンテントが横 48cm 直径 16cm 重さ 2.2kg ツーマンテントが横 53cm 直径 19cm 重さ 3.5kg でした どちらも2度使った後の大きさなので実際の使用感に近いと思います袋から出してみましょう付属品はインナーテントフライシートポール 23cm のペグが16本ロープが6本補修パーツですテントの収納袋だけでなくペグやポールケースの袋も同じデザインなの嬉しいポイントですね今回 HAL 春カラーとブラックカラーがあるんですけどブラックカラーの方にもロゴの印刷があるんですけどちょっと見にくいんでここも知っておくべき点かなと思います 早速組み立てていきましょう組み立て方は1まずテントを広げます2ポールを組み立てて1本にしていきます横2本のポールもくっついているのでこれも組み立てていきます3ポールの端をテントの端4箇所のハトメ部分に差し込みます4テントにフックがついているのでポールに引っ掛けます5天井の2本のポールにテントを引っ掛けますこれでインナーテントは完成しました6フライシートをかけましょう 7. フライシートの内側にも天井のポールを引っ掛ける部分があるのであらかじめ接続しておきます。8. フライシートと地面側のポールを4箇所接続します。9. ペグダウンすれば完成です。テントの設営に慣れている僕で約2分45秒で組み立てできました。状況に応じてロープを張ってください。ワンマンテントのペグダウンできる場所は赤い丸の8箇所。ロープを張れるのは青い丸の6箇所。2万マンテントはペグダウンが赤い丸の10箇所。ロープを張れるのが青い丸の6箇所でした。 早速ポーラーのテントの外見を詳しく見ていきましょうご覧の通りサイドにポーラーの大きなロゴがついていますワンマンもツーマンもどちらも大きなロゴがついていますワンマンテントの方はテントの裏側に通気口がついています小さな通気口ですがないよりかはマシだと思いますテントの横側はワンマンはペグを打つ場所がありませんがツーマンの方は間にペグダウを抜きますワンマンの方は風でパタパタしてしまうでしょう次にこのテントの大きな特徴である天窓についてです 天窓はワンマンンママにに箇箇所、所ツーいいています。テントの中から見るとこのように景色を見ることができますし光を取り込むことができますこの天窓は布なんかで隠せる機能がないので常にこの状態ですちなみに外から中への見え方ですが太陽の向きによります太陽の光がこの天窓にドンピシャで差し込んでいる時は中が丸見えになりますがそれ以外の時はあんまり見えなかったですというかむしろほぼ見えなかったです もし天窓が気になるのであればインナーテントとフライシートの間にタオルなどを挟んでおくといいでしょう次に扉を開けてみますフライシートの扉はこのように2箇所を開けるタイプです開けた扉をくるくる巻きにして上側に固定できます正面の扉を開けてもこのようにサイドの扉もありますこのままでもいいですしサイドもくるくる巻きにして横に固定することができますこの状態のテントめちゃくちゃ可愛いので気に入っているポイントです次にインナーテントの扉を開けてみましょう インナーテントの扉は長方形の形をしておりぐるっと開けることができます開けた扉はフライシートと同様に上側にくるくる巻きにして固定できますワンマンテントの入り口は正面だけツーマンテントの入り口は前後にありますツーマンテントは前と後ろが一緒の前後対称のテントです早速テントの中を見ていきましょうテントの中はシンプルな構造で無駄なものは何もありません天井の2本のポールによりかなり広く感じます そのポールの下にランタンフックがついています2個ついてるんで状況に応じて使い分けられるのはグッドなポイントですまたテントのサイドに荷物を入れられるメッシュポケットがついていますテント内に見てみるとこのような視点になります春カラーのワンマンテントだとこんな感じです右側にしか入り口がありませんが明るい色をしているのでそんなに窮屈な感じはしませんブラックのツーマンテントだとこんな感じです 入り口が両側にあるのでかなり開放感があります黒色なので日中でも少し暗くなります本を読んだりするのには向いていないかもしれませんしかし最近流行りの黒で統一したりというキャンプサイトにも適用できるので黒色のテントを探している人にとっては良いテントかもしれません天窓は2つあるので空模様が見えて僕は好きですツーマンテントは前と後ろに前室があるので 前室をううううまくく使使ここととでででより広く使うことができるでしょうワンマンテントは正面にしか全室はないんですけど奥行き 60cm もあるのでこのようにテーブルと靴を置いてもそんなに窮屈さは感じませんここでワンマンとツーマンの大きさを比較しますスペック上ワンマンテントの大きさは縦 216cm 横幅 102cm 高さ 81cm ツーマンテントの大きさは縦 216cm 横幅 152cm 高さ 101cm ですツーマンテントの方が横幅 50cm 大きくなっています これだけ聞くとそこまで大きな違いはないように思いますが天井のポールのおかげで2倍近く大きく感じますワンマンとツーマンを上から見てみるとこのくらいの違いがあります一人ならワンマンでもかなり余裕の大きさです一人でツーマンテントを使うのは少し大きすぎる気もしますが小さく収納できて重さ 3.5kg とそこまで重くないのでソロキャンプでのツーマンテントも全然ありだと思いますどちらのテントも窮屈さを感じさせない作りで居住空間は最高です 2つを上から見てみるとこんな感じでしたワンマンとツー2マンの実測の角度の大きさは210 100 73 77 107 60 210 95 73 150 110 70ですフライシートを外してみましょうインナーテントの屋根というか天井はフライシートと同じ色のものが使われているのでフライシートだけで使用しても可愛く使えます 耐圧についてです。フライシートは3 0 m のポリリップストップ PU コーティングで耐水圧 2000mm 床は 210T ポリリップストップ PU コーティングで耐水圧 3000mm となっています素材はナイロンではなくポリエステル製で吸水性が低いので触れた際にも重さはあまり変わりません現在縫い目の部分に水をつけていますが PU コーティングにより水をはじいているのがわかると思います 水は弾いていますが、スカートが短いので、地面からの跳ね返りによる浸水が心配です。小雨程度なら問題ないでしょうが、大雨で使うテントではないかもしれません。最後に品質をチェックしてみました。内部から防水の CM テープ加工をチェックしてみましたが、しっかりと貼られており、縫い目から水が漏れてくることはなさそうでした。特に天窓付近も入念に調べましたが、今のところ問題なさそうです。 濃いところででったでしーーラののワンマンテンンンママテテトトととツーマンテントの紹介でしたということでアフタートークなんですけども僕はですねめちゃくちゃこのワンマンテントに出会ってめちゃくちゃ興奮しましたっていうのも僕、まあ、チャンネル登録者数10万人超えて、まあ、YouTube 歴6年目で結構テントとかキャンプ道具ってメーカーさんからいただくことも結構あるんですよねだ最近ここ1年ぐらいテントを自腹で購入したことなかったんですけど久しぶりにマジで半年か1年ぶりぐらいに自腹で購入したテントでございます 黒いツーマンテントの方はポーラさんに連絡をして協賛いただいていただいたものなんですけどもこのワンマンテントは正真正銘僕が自腹で購入したもう惚れて購入した一つでございますでえー、っとまあ何がいいのかっていうとまあ正直形ですねもうこのポーラのテントはもうこのデザイン形がすべてだと思いますこの、えー、っと入り口の形もう最高に可愛いしこの横の形このこっから見るこのテントの形がもうすごい可愛い ここがね変にこうドーム型みたいな感じでこう緩やかな傾斜になってるわけじゃなくてカクカクカクってなってるのがもうすごい可愛いと思います、まあ、正直そこだけでポーラのテント、えー、全て語れるんじゃないかなと思います、えー、形だけじゃなくてこのデザイン、えー、赤と黒の春色、えー、マジで可愛いですもう本当に あのもう今ねキャンプ場にいるんですけどもベージュの単色とか緑とかそういったアースカラーが多い中見てくださいこの赤いチェックがここ今キャンプ場でこんなにたくさんいるけれども赤のテントなんて一つもないですよ赤のテントはさ空あるかもしれんけどこのチェック色のテントとかないじゃないですか最高に可愛いですしかも天窓付きをでこの大きな目のロゴ付きでもう最高に可愛いですで他に、えー、いい点が僕が気に入ってる点が僕よくバイクツーリングするんですけどテントのこの収納袋もこの 同じ色なんです、ね、これ春から赤と黒のチェック色なんですけど例えばバイクとかチャリンコでキャンプする時ってテントを、えー、っとシートバッグの上とかシートバッグにくくりつけるんですよ要するにバッグの中に入れたりすることないんでこの、えー、っと収納袋が外に見えて外から見えるような状態なんですけどこの赤い収納袋がそのテントが。 えー、っとバイクとかチャリンコにあったらめちゃくちゃ可愛くないですか普通さ、えー、っと地味な緑色とかさ、えー、っとベージュ色の収納袋がバイクの上にポンって乗ってるだけなんですけどポーラのテントってのはこの赤いチックのやつがバイクの上にポンってあるんでめちゃくちゃ可愛くないですかでワンマンテントの方はこのあんまり色少ないんですけどツーマンテントの方はめちゃくちゃそのカラフルな色があってまあ黒もそうだし春色もそうだしもっとなんか黄色とかさ青とかそういったなんか水色とかそういったカラーもあるんで それがさバイクの上ちちちょこんとめゃゃくく可愛くないそういったテントがバイクの上にあるだけで荷物を積んだ状態のバイクも華やかになるしこのキャンプサイトも色があってすごく華やかになるからマジで僕は、えー、気に入ってるテントでございます本当に買ってよかったですね、えー、他に特徴として気に入ってるテントとしてはやっぱりこの広いっていうのがあると思います横幅は7080ぐらいで普通の日そろいテント完全な一人用テントとしてはごくごく普通の幅で横このこっちの身長を寝る方の幅も ご く, ごく普通の大きさなんですけどこの2本のポール上の2本のポールのおかげで、えー、まるで1人から2人用テントぐらいの広さを感じますそうじゃないんだけども、えー、めちゃくちゃ広いです本当にこの床面積って、えー、っと本当に狭いんですよで僕もたくさんこの床面積のテント持ってるんですけどまあ狭く感じるんですけど本当にこの 天井があるおかげで全然<笑>狭さを感じないのが、えー、このポーラのテントだと思いまして中から見てこの天窓もう最高ですねこういった僕唯一無二のテントを待っておりましたもう本当に買ってよかったですね、えー、2021年に買ったんですけど2021年買ってよかったテントもう第1位は間違いなくこのポーラのテントですでえー、っとまあスカートえー、っと動画の中で短いって言ったんですけど短くはない正直えー、っとここ インンナーテントの、えー、バスタブがここまでここが、えっと、防水生地なんですけどこれよりもちょっとわかるかなほら下に、えー、フライシュートが来てるんで短いっていうわけではないです、あのー、必要最低限のスカートの、えー、長さはありますなんでまあ短いっていうよりも長くはないっていう言い方をした方がいいかなで僕は最近の えー、キャンプンプテトに関して思うこことがあるんですけど多分これねベテランキャンパーさんだったら思うと思うんですけど最近、えー、販売されてるテントのスカートって全部長いんですよワンポールテントもそうやしこういったドームガテントもそうやしバップアップテントもそうだけどなんどのテントもそうだけど全部スカートが長いよね最近2021年とか2020年あたりぐらいから発売されてるテントのスカートって全部長くなってるんよ。っていうのもなんかスカートが長い方がなんかいいじゃんみたいな。まくれば えー、っと夏でも使えるし、えー、伸ばせば冬でも使えるみたいな感じでスカートが長い方がいいみたいな風潮ちょっとないっすか<笑>最近のキャンプ界隈 で, で僕はそれちょっと感じててだから最近発売されてるテントとかもちょっと長めなのかなっていうふうに長さ調節ができたり長めであることの方が多いと僕は感じてますスカートが長いテントっていうのは冬はもちろん快適に過ごせるかもしれないけど逆に夏は暑くい暑いし、えー、蒸れるしみたいな感じでデメリットももちろんあるわけじゃないですかねってな感じで スカートが長長くてていいいいいいももああればし短っと思うんですよねなので最近長いテントしかないからどうしうなんでやろうなみたいないうふうに思ってました一方このポーラーテントはごくごく普通の短すぎず長すぎないスカートの長さをしているんでただただ最近のスカートが長いだけのテントよりかはすごくデザインもいいしえー、っとまあ普通になんか短いっていう言い方よりも普通やからこれでスカートの長さ 普通の長さをしてるんでようやく、えー、最近になってオーソドックスな、えー、テントに出会えたなとい う, う印象でございますスカートっていうのは長ければいいっていうもんじゃなくて長くてもデミットはあるしみたいな、えー、重くなるしみたいなこういったソロ用テントやったら軽いっていうのが、えー、結構重要なとこだと思うんでしかもねなんならこうデザインがいいテントやから長くしてずんぐレむくりするよりもこの短くてポーラーっていうこ の, このロゴが見えてるぐらいが多分かっこいいと思うんでそういったバランスが取れるテントなという風うに思いますということで えー、熱く語りすぎたんですけども、えー、本当に気に入っております、このテント。えー、この色デザイン て、えー、てが気に入っております特にねこの屋根のねこの感じもう最高ですねバイクツーリングとかチャリンコで、えー、このテントを使ったとしてもここにねバイクを置けばバイクに、えー、っとかけてさこの屋根を作ることができるんでもうバイクツーリングとか も, もう最高やねあの<笑>赤いバイクとかさ黒いバイクやったらこれ合うと思うんでテントね最高やなっていうふうに思いますこれから結構ね 愛用してていいいいいきたいなとい う, ふうに思っているテントでございますもう一個ねちょっと僕言いたいことありましたこれね外から見ると赤と黒のデザインこんな感じの赤と黒のデザインですけど中から見るとねちょっと青っぽく見えるんですよわかりますかこれちょっと青っぽく見えませんここもね、えー、気に入ってる点です中から見るとなんか白オレンジ黄色白オレンジ黄色みたいなでこの黒いところが黒じゃなくて青く見えたりするんで、えー、本当に可愛いデザインだなというふうに思います本当に気に入っております こういうとこでポーラーのワンマンテント、ツーマンデントの紹介をしました。えー、高年先、えー、海概要欄の方に貼ってるんで、気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、次の動画でお会いしましょう。ではまた。